ラジオネーム、よもスエさん、ありがとうございます。鈴木が調子に乗っているかどうかこっちは最終回の余韻に浸ってんだ、黙ってろ。<笑>でもどうでもいいらしいですねそ。そんなことどうでもいい、よもスエさん的には。<笑>ラジオネーム、ダンヌジャルクさん、ありがとうございます。どうも、須の弁護人です。あ, ありがとう君のような人を待っていた。今回、 鈴木亮太被告が髪を染めたいとチャラついた発言をし罪に問われていますが私は被告人に情状酌量の余地があると考えます確かに売バか鉄の掟きてとしてチャラつくやつは休憩息子を切り落とす刑という項目がありますが<笑>彼はまだ若いのですそうですよチャラつきたい気持ちも皆さん分かるはずです裁判長よって弁護側としては 髪を染める許可とまでは言いませんが、せめてアンダーヘアーなら染めても良しとしてもらいたいのです。<笑>いいなし、いいなし。ホテルの八シマの声以上弁護側の発言を終わります。<笑>本当に息子だけを勘弁して。<笑>まだ先が長いんだ<笑>。ラジオネームカラスさんありがとうございます。こんにちは。こんにちは。まず最初にウルバカ裁判の判決を言い渡します。これはもう極刑です。髪を染めるなどウルバカ憲法第五条に違反していますね。 おしゃれををししたい場合はいっ子さん参巣には天狗になってほしくありませんどうか正しい判断を i k k さんのメイクをねしろじゃあカツ も, も<笑><笑>いやもうギ<笑>ョ<笑><笑>ラジオネームモリトンさんありがとうございますウルバカ裁判です巣は髪を染めるより鼻ピアス乳首 ピ, ピアスをしたらいいと思います<笑>多分仕事が減りますわかんないですよその手の雑誌とかのね えー、お話いただけるかもしれない今声優業界はね<笑>雑誌とかねいろんないろん な, いろんなコンテンツに手を伸ばしていって脈々とねこう広がっていってるわけでございますけれどもまあね「花ピアス」「乳首」がそういった攻めた、ね、雑誌だってあると思いますよ。<笑>